今回は腹筋をしてもなかなかお腹がへこまないよって方におすすめな3種目を紹介していきます。お腹がへっこまない原因の多くは腹筋が弱い、脊柱起立筋が弱い。 腰が硬くて反り腰になっている。この3つが原因になります。その3つを今回改善できるおすすめなメニューを紹介してますんで、たったの20秒ずつです。動画を見ながら一緒にやってみてください。今回の動画を最後まで見ることで、なかなかへこまないお腹を根本から改善することができます。お腹というのは、力を抜けば出る。力を入れればお腹がへこむ。適度に力を使うことで、いつもへこんだ状態をキープすることができていきます。本当かなって思う方は、メジャーでウエストを測ってみて、確認してください。 皆みなさんこんにちはタートルです。今回ですね、なかなかお腹がへっこまないよって方向けに3つセットで紹介させてもらいます。この3つ同時に行うことでお腹をへこます根本が改善できてお腹をへこませる姿勢というのが身についてきます。お腹っていうのは実はこのように骨盤が前傾してお尻の力が抜けているとお腹って出てしまうんです。ですがこの骨盤を立てる姿勢というのが身についてくるとお腹自然にへこむんですね。 ですが、このお腹をへこませるポイントとしては、お尻を締める力っていうのが意外といるんです。お腹の力もいるんですが、お尻締める力が弱いと、どうしてもお尻が出てしまいます。そこでまずチェックをしてみましょう。お尻の真ん中に人差し指を指してみてもらって、これで今ね、お尻が出ていると、お尻って締めれませんよね。ですが、腹筋に力を入れて骨盤を立てる感じにすると、自然とお尻がね、締まると思います。 こういった姿勢がすごく大切です。今回の3種目やるだけで今の姿勢が自然と身についてきますんで、ぜひね、この20秒ずつですから頑張ってみましょう。しっかりやりたいよって方のために今回2セット用意してます。たった20秒3種目を2セット。頑張っても2分です。一緒に頑張ってみてください。それでは3種目紹介していきます。1種目目は膝をついたプランクからのキャットバックです。やり方としては少し足を開いてうつ伏せです。肘は 肩の下よりもちょっと前に持ってってください。この状態で体を持ち上げます。膝ついたままです。こんな感じです。この時に体が上がらないよって方は、ちょっと肘をね、手前にしてもいいです。できる方は、できるだけ前。この状態で体を持ち上げて、お尻が上がっている方、反り腰になってますから、その反り腰をまずは、締めるっていう意識です。さっきの指を挟むチェックと一緒です。お尻を締める。 体をを上げた後にお尻を締めるこの状態で20秒キープです反り腰が強い方はお腹が疲れるとだんだん腰が反れていくのでたまにキュッキュッとねお尻を締めることを何度かやってくださいそれでは行きましょう20秒ですスタートキュッとお尻を締めて時間が経つにつれてお尻が緩むんでまたキュッと締めて しっかりお尻を締めてキープです頑張ってくださいしっかり締めて前も上かつかないようにお尻を締める、OK、です今のお尻を締める感覚というのはこの後2種目も使っていきます意識を忘れずに行ってください次はクランチの状態で体を起こしてこの手を上下に振ります これを早く振ることで腹筋をクックックックと使うことができますたった20秒ですが、まあ、腹筋およそ50回ぐらい行えるとっておきなメニューですこれもしっかりお尻を締めておきますお尻を締めるとしっかり腰が床につきますからその状態で手を振りますスマートフォンは見やすい位置に置くかもしくは股のところに置いて行ってくださいそれでは行きますスタートこういう感じでしっかりね体の 上半身がしっかりゆれる感じで手を早く打ってください少し OK です最後はデッドバッグですスマホ持ってたら難しい方は置いてくださいやり方としては手も足もバンザイして軽く両方浮かせてキープこの時も初めのキャットバッグと一緒です お尻を締めて腰を丸める意識です体勢がこれぐらい起きすぎたらダメですこれくらいです腰がしっかり床ついてる位置ですこのくらいでもダメです腰だけつけて足を低く手も低くできるだけ上を向くこれで20秒最後いきましょうきついですが頑張って呼吸は長く吐いてくださいそれでは行きます スタート。息長く吐いて、しっかり上向いて、バズの力抜いて。あー、きつい。オッケ ー, ー。それでは2セット目、頑張っていきましょう。膝つきプランクからのキャットバックです。それでは行きます。 スタートしっかりお尻を締めてくださいお尻を締める力が弱ってしまうと反り腰になりますなのでしっかり締めて腹筋使ってくださいあと少しですよし OK あと2種目頑張っていきましょうさあクラッチですいきますスタート 2セット目はね少しお腹がもが疲れやすいと思うんです辛いですか頑張って OK さあラストデッドバグこれが辛いさあでも頑張ろうお腹をねしっかり力を入れて腰床つけていきましょういきます ス, スタート 上向うわ お疲れ様でしたどうでしたか今の3つ3セットやってしまうともうお腹の力とか抜けると逆に反り腰になってしまうんで適度に使うっていうのがおすすめですこれは毎日やってみてくださいそうすると姿勢が自然と良くなってお腹がね出てる日出ない日あると思うんですが毎日お腹がすっきりした状態が保てれますしっかり今ねちょっと腹筋をした後ってこのお腹がね少しねキュッと引き締まってると思いますなので骨盤が、ね、あんま反れずにお腹に力が入ってこういう感じでね 骨盤が立ててられいると思います今回の3種目とってもおすすめなメニューですので3つセットでぜひやってみてください頑張ってやってみた方よかったらグッドボタンや感想を教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらって最近はブログも書いてますよかったらチェックしてみてもらって悩みが解決できるかもしれません是非ご覧ください今回もご視聴ありがとうございました